宇宙人のシビタンですこっちはテックここ最近地球に興味がありましてこうして見せてもらってますまずは皆さんに一つ質問させてください町の主役ってどんな気分ですか何部そんな経験がないもんでちょっと気になっちゃいまして遊んだり働いたりたまに誰かと出かけたり 買い物したりりスポーツしたりたまに誰かとご飯を食べたり見てるとすんごく楽しそうだけどストレスもあるんでしょそれももちろん知ってます見てますからゴミを出す時バスに乗る時子供を育てる時街のいろんなところに「変えたい」があるそうですねその問題もその原因も。 街によってみんなバラバララそりゃそうか町の形も住んでいる人たちも目指している文化も一緒な場所なんて一つもないですもんねそんな地域の「変えたい」を暮らす人たち自らが協力しながら叶えていくシビックテッククテっって知って知ます今日はその3ステップだけでも覚えて帰っていってくださいその1見つける 生活の中で見つけた町の足りないところ実はこれシビックテックの種なんですその2話す種を見つけたその後は町のみんなと話してみようデータや知識を共有すれば新しい解決策が見えてくるかもその3試しに作る準備ができたらやってみる 企業とと行政のチーームワークと技術を使ってみんなで一緒に試してみる家庭も結果も全部オープンだから次に生かせるまずは失敗から作るそんな気持ちが大切かもね見つける、る話す、試しに作るこれがシビックテックの3ステップ。 そんな自分の手で世の中を変えていく前向きなまちづくりが今日本中で世界中で広がっているみたいです未来を良くするその種をシビックテックに持っていこう伸びしろ面白コーードフォジャパン